次は終点友部です。 中線、トモベ、トモオレンジは右側です。上半線、水戸方面と中和方面はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next s t a t i o n is Tomobe terminal. The doors on the right side will open. Please change it for the job on line for 水戸 and ご注意ください。ご視聴ありがとうございました。